猫のののーが始まるよよん ご, 飯チー朝ごははい朝たた今日の朝ごはんはホットケーキよ、えー、食べっって言って言でしょやった覚えててくれたんだ。 あれ、いい匂い美味しそうバターいっぱい塗っておいたからねなんだ、はれいただきますそれなにおいしいのチーも食べたい しい<笑>、はあ いただきますはい、あるがるおなかいないけど。<笑> きょうもいちはんさんだ ん, だんちとかわいいな、うん これはジャマイカさんのブルーマウンテンだよそれご飯だなのーチーにもこの豆の良さがわかるとは嬉しいねしばし蒸らして豆が膨らんだらもう一度お湯を入れますと痛 い, ったい これぞ一歩進んだ大人のこだわりですよ。<笑>何の匂いだ。うーん、香ばしい香り。チーもコーヒー飲むか。<笑>そのごはなに。で、飲むわけないか。チーにも添え、ちょうらい。<笑>よーし、できたぞ。 もうんこれはむかしいな。<笑> うまい Wee. やっぱチーノがいちばんおいしい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 なら お父さんはぼ僕もチーズいっぱい フミラ おいしい。あ。にゃ、にゃ。もっと食べよう。うん、よかったね。おかわりする。ほら、またいっぱい。伸びて。うん、うん。じ、おいしいね。<笑>じー、よかったね。やっぱり、みんなで食べるご飯はおいしいな。